おはよう何の度夢見たの」「輝くみかんを食べたのさ」「あってにとられた君の顔目の中に見えるごほさま」「おやすみ夜がやってくる」「ルラルラルラリルラルラリ